はい、お, おはようございますおはようございますおはようごなりました以上です<笑>えっと昨日ですね、えー、と川越の商品盆栽会っ、えー、と行ってきましたもともと私結婚してすぐ川越に住んでてだからそらくこの当時園に来てなければおそらくそこの会に入ってただろうっていう会なんですね<笑>昨日だから23年ぶりだったんですけどあの元会長さんと話をしたら行ってきて盆栽を買ってきたもともと鉢がねいい鉢がたくさん安く売ってるよっていうことで行ったんですけど まあ、結局木を買っちゃったということでなんでこの木を 選んだのかよく聞かれるんですね、昼間さんだどういう、何の木買ったのみたいなこと言われるんですけど、うん、どういう理由でこの木を買ったかっていうのを、まあ、ちょっとご紹介と、はいうか、はい、したいと思います。 最初はこれかなやっぱり一番大きいやつですけどこれ赤松ですね。はい、でもう見た時もうまずこの木を何で買ったかっていうと、うん、一つやっぱ古さですね。はい、で二鉢あったんですけど一つはまあ一本のひょひょっとした木だったんですちょっと太かった、うん、でこれは壮観でできててなんとなくこうパッと景色が見えたんでいい景色が見えたということでやっぱその今言ったこの古さですね。うん、この幹模様がが、ね、パッと見た時に、我々よくバカがないいってすするんですけど、<笑> こう細かい曲がずっとついて て, ていうところがいいなということでまず手に持ってで私必ずこうやって見た時にこう鉢を見るんですけどえとこれが町って書いてあるの見えますかね町町ここら辺に町直さんっていう人の鉢で結構するんですよで多分相場でいうと作った方には申し訳ないんですけど木よりも鉢の方が高いかもしれないでちょっとワンポイントでねこれさっき見てたら顔みたいになってますよね顔違いますよねなんかこれ。 蜂がなんか<笑>悪いなんかあれかな<笑>竜竜みたいな、うんまあ、竜には見 え, 見えますよね、うん、んでこういう鉢珍しいんでまあ魚薬鉢の方がちょっとね相場的には高いんですけど、まあ、出鉢もすごく素敵きで、まあ、これ正面でねちょっとこの辺の龍が顔見えるのがいいかなっていうなおうんなんでまあ木も良くて鉢も良くてそこそこのお値段だったんで、うん、はい。 枚はしてないですなるほど、はいはい、それから、えー、と次に見たのがこの心拍ですね、うん、もう 見, 見た時はもうここですねここの曲がり、うん、ここまでですねなんで私買う時はもうこういう木はパッと足元見たらもうここ見ない、うん、ここだけで買いますね、うんうん、ここで買ってあとは、えー、と上はもうどれでもつ作れるという考え方なんで、うん、それで買ったということですね 後から知ったんですすけど千ののと書いてるる非常に味のある鉢 で, すでこの方作者の方もちょうどいて視聴したんですけど素晴らしい方でですね、うん、急に私はファンになってしまったと。ですよでこの方の鉢はもともと鉢だけ有薬鉢だけで買ったんですけどその作者のあそこにいるよっていう話で声かけてまあ偶然なんですけどこれが後から知ってその方の鉢だったっていうことと、うんうんうん、実はもう一本これも。 そそううでですすね、ねこれもあまり<笑>宣伝したくないようなしちゃってますけどこれは石灰、えーまあ、ヒノキはまあ割と好きなんで、うん、やっぱりこの相関のね形が割とこれちょっと曲がってるのはむしろまっすぐにした方がいい直感にしたいんですけど相 関, 相関っていう見方はですかねでもしくはミニ盆栽古家としては、うん、このも 取, 取り決まりかなって、はい、もうしばらくこれで作っていきながら。<笑> まあ、将来どうするかって、ちょっと考えたいなということですね。うん、んまあ、非常に普段もお手頃だったんで、どちらかというと、これはまあ、木の形がいい割にはお安かったっていう、うんん。お値段で買ったっていうことですね。これはもう、私の大好きなク車つ。はい。はい。仕事。あ、はい、仕、は、事、い、<笑>ですね。で、これ の, の車輪なんかもね、あのできてて、面白いので。で、これもさっきと同じですね。ここで、うん、んここだけですね、買うのは。うんうん、こ, この、この曲。曲 この、上はうんどう作ろうかなっていうのはもうこれから考える話なんで、うん、買うのはここだ け, 足元だ け, 足元だけ、ね、さっきの心拍と一緒ですよね。<笑> 足元だけで買ううっていうでこいつはですねこれも最近ンさんに凝ってますんで5センチ以下、うんうん、とこれとこれについては5センチ以下にしたいなと思ってちっちゃくて。 とね、だからこの方はその八作家さんが作った木なんですね。でこの木は九十二歳の方だ、えー、外古い木なんですね。うん、でこの方と多分これ全部そうだって言ってましたんでまあこれはまだ若い木ですけども。何がそうだごめんなさいえっ、ー、と<笑>作家がさんが同じ作家さん。あ こ, このこの三つが一緒ってこと、ね、一緒ですね。はいはい、あとえっ、ー、と八がこれやっぱだから、ね、このお二人のやつほとんど買ったんですね。えー、でこれをミニ盆栽作るために買って、うん、これは。 これは五葉松でこうう小さいとなかなかねないんでこれも5センチ以下にしようなっていう、まあ、目的を持ってできるかどうかわかんないんですけど買ったとということですね。基本的にポイントとしては古さと一つはこれは古さですねそれとまあこれはお値段ですかね値 段, 値段とまあ樹種に対してのお値段がよかったと、うん、でこれ辺が足元で買ったよ なるほど、えー。ということですかね。 ぶっちゃけ、足元で買うって言っても、多少いいじゃないですか。えー、ああ、そうですね。やっぱそこも、みま、これは機種でも買いますか。結果的にね、あ、機種でも買ったと思います、ね。あ、本当ですか、ね。ええー、が悪いっていうわけじゃないです。ただ、そうそ う, そ う, そう、大体ね、糸魚川が。うん、まあ、人気なんでね、人気だと。そうですね。でね、あ、そうそうそう、あのね、あの盆栽園で買う場合っていうのは、こういう木を見て。えっ、ー、と、自分で交渉を練るんですね、うん。時間があるから、これを見て、どっちに正面しようかな。 こっちも正面面白いんですね、はいはい、この距離が短くてこの距離長いだけどこちらは短いんだけども後ろに帰ってるから正面どうしようかな ととかってことをいいろろ考えるないですからい即売会とかまあ皆さん行かないかもしれない競りとかね、はいはい、ああいうとこになったらもう一発勝負でパッと言わないとダメなん で,、うん そ, うでね、そういう時はもうそういう買い方をするっていうことですねちょっとそこが即売会といわゆる盆栽園とかでね買う買い方の違いかなっていう気はしますよね、はい、ということでぜひお安く<笑>急に終わりに持って行ってますけど。 中品はやっぱり変化ですよね、うん、えー、っとこれなんかも全然作ってない、うん、これなんかもあんまり出たことないと思うんですけどこれはえー、っと黒え黒までこれは赤ですね 赤,、えーえー、赤です一応目が赤。 どうだったね、組んでるのかな。これはね、えっ、ー、と、もっとだったかったんです。はい、だけど、値上げが面白いんで、はい、なんとかなるかなと思って、これ潰したんですよ、ぐーっと。一、えー、回しあ、これまだ引っ張ってますよね、ここで。ええ。えー、えーしたえー、これはネットオークションで、買った時、あ、もう、もう、み食い込んじゃった、あれがね。はい、ええー、あの、そういうオークションとかで買う時はね、やっぱり、ポイントはやっぱ絞ります、どっかうん。ここが面白いって、自分の構想、で、ここで潰して、今、こうなってきた。 で鉢も全然植え替えてないしこういうポイントがネゲとかバッと 一, 一発ですよね古さとかやっぱり見どころですよね一個いいとこ見つけないとで、あのー、さっき石灰ヒのキで、えー、と木の割には安いって言ったけど安いだけで買うと後悔しますそれは安いから買うがね後悔するんで必ずやっぱりポイントですよねこれなんかもうそうですよねこう後ろから見ると見えますけど。うん こういうこういうとことかこういうとことかその木のポイントっていうのを見つけて買いますよね出ないとねやっぱりちょっと飽きちゃうんですよね多分相場がわかんないと思うんですよああそうです ね, ねそうですね、まあ、見るしかないんですけどそうですねで基本的なポイントとしてやっぱ古さと、えー、あとは観光じゃないですか、まあ、観光ポイントここがいいっていうところです ね, ね中継っていう、はいはい、前のあれ もうそうじゃないですか。あ、ちょっと赤マちょっとまた話し長くなった話が始まると長いんだな。<笑>話すことないとか言って。っずっとやってるやつ。はい。これがまさしくその買い方でサイズ間違えたやつ。サイズ間違えたやつ。やつ<笑>多分ここら辺が正面で、これだらだらだらっとこっち行ってたんですよね。ねええー。作者もそういうふうに作ってるからそれを正面として写真載せてて、で, でポイントでいくつかあったときに。 ここがあった。ね、このジあった。っええー、だから私はここだけで買ったんですよね。はあはあ、ここだけで買って、あとはもうどうにでもすればいいやっていうことで、第一弾第二弾っやってるから、うん、これも。うん、針がり、ね、もうやばいやばいですね。こんな木ばっかですけど、でもこれは。元気ですよね。うん、これめっきりもして短い葉っぱできてますから。うん、これもだいぶ厳しい作業しました、ね。厳しい作業しましたね。これが私の動画の中で一番ありかな。回ってる。<笑>多分視聴回数多いんじゃないですかね、一番。 多分10万回回以上行ってるやつだと、第1回は、うん、それで第2弾あの曲げて1箇所枯れてとかね、はいはいはい、植え替えしてみたいなやつでシリーズ化してるやつですよ ね, そうそうね元気になってここの目的を持って買ったっていうことですね、うん、はいそこら辺がまあここら辺みんないつも紹介しますけどやっぱこういうねここはもうポイントここここだけであとはもうどうにでも作れるよみ、うん、みんんななこの辺のやつみんな あまあ、これがよくね最近 T シャツにもしていただいたこういうやつとか、うん、まあこれもですね、まあ、特徴といえば唯一ここの落ちがこう落ちてるよっていうぐらい で, うで、ねうん、だからやっぱり特徴が少ないとつまんなくなっちゃう、うん、これなんかちょっとつまんないですよね単なる まああこれはあれはかななんんかかかか食いいきででややったやつですかねわけどかもしれないですね。確かに一個こうポイントが こ, れこういうねこういうポイントとかねポイントで買ってるみたいな、はいはい。ということですね。同じような木でもそうですねいいところを見つけてそこを生かす作り方をしよ う, みたいなそうですねポイントで買ってそれを生かした作り方これなんかもうこれ紹介したことないと思うんですこれは展示会でこの辺はまあ面白いなと思うとやっぱりここですよねここの俺ほうほう下からほうほうここ。ええー、ここですね。 よくて買ったと。そうですね、こよくて買った。まあこれもまあね刺し枝でダラーンとしていいと思うんですけどこれもね位置が全然多分打ったんですねこれ位置がね全然違ったはずなんですよ前の写真ないんですけどうという何かこうここいいねっていうところがね やっぱ人間もそうですよね。一つが い, いいところないと。そうですね。うん、いいところ見つけて。いいとこ見つけてそこを伸ばすと。伸ばすと。はい。ああとねこれちょっと偉そうに言っちゃうかなあのねスカウトマンの気持ちで買いますね。<笑><笑>アイドルアイドルとか<笑>スポーツ選手もそうじゃないですか。<笑>なるほど面白い、ねうん。高校生の時で、はいはいね、今はまだ磨かれてないんだけど、はいはいはい、こここうすれば良くなるなとかっていうのを。うん 見つけるってていうののはありますよねダイヤの原石を探して原石、ね、デビューさだからその時ピーク来てるとやっぱりねプロになってからダメになったりする人もいますけどうす、ね、ここを磨けば光るっていうなるほど。こ, こは見てますね。うにてますね -M と<笑>うねうねういう感じではい。はい はい、というところですかね。皆さんもそれを参考にいいものをぜひゲットしてください。はい、はい、じゃあ、第2弾ではちょっと妄想作っていきます。わりました。はい、ありがとうございました。